でそれでは、えっと、テキストでは次の 2.2.3 節 の, あの皮不整数の二進十進変換の話に進みたいと思います。 でえーとまあ、ここでですねこの二神十進変換の話が出てくるのはなぜかというと、まあ、の皆さんの中にはこの二神十進変換の手法を既、まあ、にいくつか知っている人もいるかもしれませんが、えー、と実はこれらの方法がその法な法と結びついておりましてで、まあ、法な法を使ってまあ効率化可能であるということをまあ説明するというのがここの説の目的です。 でまず例題からいきましょうまず最初にその2進数を10進数の表記に直すという計算から書きたいと思います。で一応このこれから先のですねその数の表記なんですがあの2進数と10進数が入れ替わりに出てきますのでそのある数の表記が2進数か10進数かを明記するためにこのような書き方をします。 えー、とっとカッコでくくってその右下にこの奇数ですねベースを書きますですねこのえっ、ー、と今この例題のこの行の場合は m がえっ、ー、と二進数で一ゼロ一一ゼロ一一という、えー、数であるということを表しますので今後注意してくださいでここで考えたいのはその まあ、このですね1011011という二進数を十進数にまあ手際よく変換する方法であります。でと、まあ、一応定義通りに書きますとこれはあのその2の書くべき上で、まあ、1桁がですね1になっているところものを全部加えればいいですから、まあ、こちらにありますようなこの2のべきを全部加えていったものがこの m の値になりまして十、まあ、進数ですとこういうな表現になりますね。 で、これは、あの、数で、まあ、91ということになるんですが、まあ、実は、この計算の仕方というのは、その、先ほど、その、法難法の導入のところで述べた、その、一変数多項式に対する、まあ、素朴な評価の方法と、こう、似ているわけです。で、そこで、えっ、ー、と、ここでは、あの、この、二進数に対してですね、こういう6次の多項式、MX っていうのを考えまして、で、これに対して、その、 この m にですねこの mx に2を代入したて評価する問題とみなしてフォーナー法を適用することにします。でそこであもう一回ですねこの mx っていうのはまあこういう6次の多項式ですね。でそれに対してこのフォーナー法を使って m2 の値を求めていますと、まあ、こういう形でその計算ができるようになります。 先ほども組み立て情報のような形でやりましたけれどもそれぞれの桁を2倍して次の1次下の係数ですね桁が0か1かを加えて2倍してさらに1つ下の桁が1か0かを加えて2倍するという操作を繰り返すことで計算するわけですね。一応これを展開していくと最終的にはこの受信数の91が得られるということがわかります。 このようにして、まず、その、二進表記を受信表記に変換する方法に、まあ、フォーナー法のアイデアが使えるということになるわけです。では、今度は、その、受信表記で与えられた、あ、受信表記ですね、受信表記を二進表記に、その、効率よく、まあ、変換する方法について見ていきたいと思います。えっと、実は、 この図を見てこの方法を知ってるっていう人はどのくらいいますかはいはいはいはい若干いますね。はい、えっ、ー、と多分この方法はあの見て知ってるっていう人もあのいるかと思うんですけれども実はこの方法もがなぜ正しく計算できるかっていうのもこの方法も実はその法ー法のアイデアを使っているということを、まあ、今日は紹介したいと思います。 まず最初に、その、この方法ですね、ちょっと見ていきましょう。えっと、まあ、先ほど使った10進数の91の、まあ、二進数での表記を求めるということを考えます。で、やることは、えっと、まず与えられた91をこう2で割るわけですね。で、そうしますと、えっと、小と余りを出すと、まあ、小が45で余りが1になりますので、でまあ、このような形で書きます。えっと、ま、九十を2で割って、 小が45っていうのを91の真下に書いて乗与の1を45の隣に書きます。で今度はこの小の45を2で割ってまた乗与、小と乗与をその下に書くわけですね。えっ、ー、と45を2で割ると小が22余りが1ですからうまい方ういう形で書くと。でこのまま22を2で割って小が11余りが0ですからうまくいくぐらいう形で書くと。で11を2で割って 小が5で余5を2で割ってえー、と小が2で余りが1ですからこういうふうに書くとで、えー、と2を2で割って小が1で余りが0ですからこういうふうに書いて最後、まあ、1を2で割って小が0余りが1ですからこのように書きます。で、えー、と次がその二進表記を求めるためのポイントで。 えー、とこうして出てきた余りをですね下の方の数から順に左から並べて書きます。えー、と今の場合ですと下から順に1011011というふうになってますのでこれを左から並べて書くと1011011というふうに並べると実はこれが十進数91の二進表記になっているというのがポイントなんですね。で、えー、と問題はじゃあなぜ こういうふうに、この二進数、あの、1と、一をと0を並べると、二進表記になるかということなんですが、これは、あの、法な法のアイディアで説明することができます。えっと、今までの一連の計算は、実はこういうことを繰り返してたんですね。えっと、最初、あの、十進数で91という数が与えられまして、で、これは、えっと、2で割って小が45で余りが1でしたと。 でえー、今度はこの小の45を2で割るとこの45っていうのは、えー、と小が22で余りが1でしたと。で22をさらに2で割りますと小が11で、えー、と余りが0でしたというふうに実は先ほどの計算でですねこう出てきた小を順番に割って、えー、小と常用に分けていった計算というのは多項式で表すと、まあ、このような形でこう展開することができるわけです。で 最後に、この展開された形を見ますと、え実はこれ、あの、フォーナ法でですね、その、先ほどの多項式 MX を、こう、展開した形になってるわけですね。で、そこで、えっ、ー、と、この、実はここのですね、この図の右側に並べた上与の部分っていうのは、実は多項式の展開でいうと、こ、この部分に対応するわけです。で、えっ、ー、と、で、この、 係数をです、ね、この、えーとまあ、下から順番に読んでいくっていうのはどういうことを意味しているかというと下から順番に読んでいくっていうのはこの多項式の展開におけるこの係数をあの左側から順番に読んでいくということに対応します。で左側の方がですねあのこのかっこのこの式 の, の入れ子の深さから見るとあの2のべきの 大きい方の数値を表しているわけですね例えばあのこの一番左側にいる1っていうのはこれ2の6乗がかかった値だということが分かるわけですで。同様にその隣はこれ2の5乗2の4乗2の3乗の係数になっているということが言えます。ということで、まあ、このようにしてそのあのまず非不整数の二進十進変換がですねそのコーナー法と関連付けられると。 いうことを、あの、抑えておいてほしいと思います。ここまで、よろしいでしょうか。はい。